はい皆さんどうも、えー、おはようございますこんにちはこんばんはとットですねえ今回はですねなんかちょっとね歌穂のたたりやってないところあのー、まあハイソン村はそのうちやると思うんで覗いてなんかおまけ作ろうと思ってたんですよでもそれだけだとちょっと短くなりそうなんであの今回私自身があの昔 見てたやつでそれを見た時の衝撃があまりにすごかったんで皆さんにも教えたいと思いましてねまあサイトっつっても日ちゃんなんですよねまあこういうことでまああれですよ普通のスクロールサイトなんですけどねほら言葉わかんなくても雰囲気でなんとかなっぺってことでね とまあ、概要としてはまあ、雰囲気どうにかなるっつうんでまあ「めっちゃ遅く彼女を歩いていた」と「うんこうと」とすぐに彼女に追いついたということらしいですね。こののの子がそその女の人、C、に近づいてたたんですねそしたら私は、うんめっちゃなんか 鮮明に見えたとうん反応は想像以上だった確かに怖かったんですよ<笑>ま あ, あれですよ私はもう怖いの経験したんで読みたくないですしねあとは皆様にお任せするということでうんまあヒントとしてはねこういうことですので本当にやばいね 的確ですね、ほんとに。うんうん。うこういうことでもありますね。<笑><笑><笑>まあ、こっちにね、うん、3曲ダメだよな、ということで。うん。Warning!This webtoon is a special horror episode for this summer season. うんうんうん。まあ、そういうことで。 ミステリースケッチ二千十一ボンチャンドンゴースト。ボンチャンドン。はいはいはい。うんうんうん。まあこんな時間になってもうたと。うんうんうん。うんうんうん。まあ。 今結構韓国話題になってますよね。ヘル朝鮮ということで。デモ大国であって受験で大変であってね。大変ですよね。あそこはなんか、高3になって受験となると夜の10時まで強制的に学校にいないといけないらしいですね。大変大変。うん、ドラッキング、マイセル、ホーム。 家に行ってたよ、うん、まあもう本当怖いの体験したくないんで私は触織しかいませんよ<笑>うんうんやっぱどうぞ誰もいなかったとうん何してもいいんじゃないいっぱいいるんだよなこの時間っていうことでフェリフェンエニメー、うん うんうん、あもう怖いんでいいですか私うんサデンリーアシーちょっと本当にあの体ほてってきたんでいいですかい や, いやいやいやもういやいやわしはもう見ないっていうことでねあの本当面白いんでよかったら見ていってやってくださいはいね まあ、なんて言えばいいかわかんないんですけど。すんちょんちんたんやろじゃあ。そうそう。ね。まあ他にね、あの、このサイトが大丈夫でしたら、こっちの怖いフラッシュでも見てやってください。ね。てかもう、いいや哲学ニュースです。はい。 哲学ニュースのこのまとめサイトのとこにあるんでねこの漫画怖すぎはあたということでもう皆さん見ていってください本当に怖いんで<笑>うんねう面白いんであのこの怖いフラッシュサイトの中では私この箱庭のやつしかできなかったんですけどね怖いフラッシュ性すいですはい私からの紹介は以上です ね。歌穂のたたりのとこに移ってください。はい、どうも。はっさっきの夢か。はい、ということでね、歌穂のたたり番外編だと思うんですけどね。うん、どれだったかな。まあ、まずね、そう。見てなかったやつがね、一個ありましたよね。うんうん。まあ、これは見たんですけど、 ホーリーえっとですねこれ持ってましたよね「ぬしらたみ」っていうのタイトルがおお1人でやんののわみちょすっげえッドキドキしてるんですけどそれでですねあのどうだったっけな もうねあの時本ほんとね怖くてですねセーブがね適当になっちゃってあのホテル編のところが消えちゃってたんだよでよち っ, っちゃった消えちゃってたんですよほんとにああっあぬああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ うー見たくないー。ごめんなさい、あの、イヤホン取らして。はぁ、あ。めっちゃかい、っ。え、な、うぅ。ね、も待って、怖い。怖い、なんかいなんかいる、なんかいる、なんかいる、なんかいる。うごごごうぅ、うぅ、ん、うぅ、うぅ、うぅ、うぅ、うおや、明日は雨かななんか喋ってるよ。 もうい い, もういや、もういい、もういもういから、もういいからお、ありがとうございました。あざす、あざす、あざす、あざす、あざうん、うー、あざし、あ、なんだこれ。バーカ、バーカ。<スペン><スペン><笑><笑> あ, <笑>あ<スペン>、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、待って、<笑>めっちゃ<笑>。あのね、別れよ、怖いの嫌いなんだよ。<笑>っていうことで、ぬしらたみでした、タイトル戻る。 わ<笑>分かったでしょうもうあさっきのあともう一個あるん、ね、だ どこうここ行ってあ違う、ここじゃないああ病院は何もないと思ってたんだよないや思ってたっつうか何もなくて正しいんだけどさあったはずなんか下の行みんなしねこんなん書いてあったっけ薬品が並んでるもう一つがカルテですカルテカルテ そうそうそう横長のカルテ帳メモ程度の用途診察票凪沙太郎ふん症状などたたりたかり伏見幸次郎頭痛の連続吐き気 ラ, ララ ラ, ララララやばい医師の方がやばい大丈夫だ問題ないうんー陰蔵異常 ラ, ラララ古畑刑事幻聴幻覚 ドリミの顔が見える。それあれじゃん。犬神修造。スケキ清か犬神。田中次郎。<笑>発熱。工事を疲れ。ん心の病。ハート。死ね。ダメですよ。え、めっちゃ怖い。し、心臓。臓の字あれ。蔵じゃないですか。心臓の痛み。いつもの注射。 接種早めに治してととのこともちろんで す, さんとプロですから。心臓山、心臓様、様和さんと心臓様。ん弥生なの子。絶対に渡さない。わし、わし、わし。こはみチョコは興味深い。 番号師の極意、うん、たら本痛いはい、そんだけです。あの、すごい、ほんとね、これやってる時もね、手がドキドキピクピクしちゃってるんですけど、こ, ここ入 れ, 入れていいのかなはい、そんだけです。もうほんと怖いんですからね、プンプン。プンプン。 ああ、怖かったー。すっごい、今もう手がびっく、りしてる。はい。あのー、面白いこと言えなくてすいませんでした。こんだけです。あ、そうだ。今考えれば、廃村村やるかもっつったのはいいけど、あれなんだよな。あのー、確か二つ分岐があったと思うんですよ。 人形の、わしを避けというところで。あそこのね、セーブデータがね、消えたと思うんですよね。ふふふ。まあ、楽。うん、上書きなんですけども。まあ、また一からやることになるでしょう。もう私一人でこれやるのは本当に嫌なんで、ね。あの、メロンボールの人たちに、 やらせようと思うんでお願いします。いや、ほんとね。あの、歌穂のたたりね。家までは一人でできたんだけどな。うん。ホテルはね、ドッキドキでした。うふふ。ほんともう怖くて無理。<笑>はい。もう、愚痴はそんだけですので、すいませんでした。ありがとうございます。妹なりに調べて感動。わーびっくりした。はい。ありがとうございます。 See you later, I will see you again. Hi, bye.